羽生結弦さん3月10日から故郷宮城でアイスショー開催東日本大震災から12年目2014年措置18年平少量陶器五輪のフィギュアスケート男子で2連覇し昨年7月にプロに転校した羽生結弦さん28が東日本大震災から12年目を迎える3月に故郷宮城の積水ハイムスーパーアリーナグランディ21でアイスショーを開催することが9日イベントを主催する日本テレビから発表された 3月11日に起きた東日本大震災の前後10から12日の3日完全参考演を予定している。ショーのタイトルはハニュー譲るノットステラタ。ノットステラタとはイタリア語で満点の星を意味する。仙台市内で練習中に被災したハニュさんが避難所で見た星空を見て希望の光を感じたことから名付けられたチケットの販売は日テレゼロチケ最速先行で20日からハニュが寄せた動画コメントは以下の通り。 現役中は世界フィギュアが控えていたから震災の日にアイスショーは難しかったがプロ転校後したからこういうアイスショーができるのですねプロローグから定期的にアイスショーの出演が決まり順調で良かったです震災の日11分の3鎮魂アイスショーですね日テレ主催頷けます羽生選手プロになってから待ったなしのアイスショーついていくのが必死嬉しいやら忙しいやら経済的にも迷ってしまうずっと心に思っていらしたショーだと思います 故郷に明かりを灯すため、五輪で偉業を成し遂げてきたのでしょう。本当はもっと早くプロの世界で叶えていきたかったと思います。はっきり言って、競技の世界にいた時より、ハード、レベルも明らかに上がっています。こちらが心配になるほどの暴殺ぶり、どれだけやりたいこと、成し遂げたい夢を、こらえて競技に向き合ってきたんだ。 まだ生でスケート見てない方にも届けたいとのことでしたね。おそらく落選を続けるファンにもどこかで見れるようこんなにたくさん賞を予定してくれてるのかもしれません。遠い昔、漆黒の闇に輝く星たちに誓った思いを忘れない。澄んだ透明な心意志の強さ、見送ってきた忘れ物落とし物を一つ一つ取り戻しているようで胸が熱くなります。アマチュア語の第二章、それこそが本番だったのだろうか。あなたのような方のファンでいられることが、 本当に幸せです。3月11日、プロになったからこそ、この日にできる、アイスショー、企画を持ち込んだ日本テレビと、羽生さんの思いが合わさったんですね。協力する企業様にも感謝します。やりたくても、協力がなければできないですからね。震災に寄り添う羽生さんの、ぶれない生き方に、頭が下がる思いです。オリンピックで、金メダルの夢を叶えたからこそできること、多忙でしょうが、ステイヘルシーで、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。